今回はチョークボードを作っていきたいと思います。天板は 1800×900 厚さ 25mm の材料から 750×750 を切断して取ります。こういう時に丸ノコガイドがとても助かります。途中でバッテリー切れちゃいました。うちではあるあるです。 これで 750×750 が取れました小さな子供が使うのでパイ120のペーパーを使って大きめに R を取ります ジグソーの刃を造作用のピッチが細かいものに変えて、バリがあまり出ないようにします。120番のペーパーに当て着をして、慎重に R に揃えます。 いつもすごく時間がかかるのでもっと簡単な方法があれば教えてください足部分の材料で 590×60×25 を4枚 60×60 の角材を4本切り出します木工用ボンドを塗りベルトクランプで固定します 斜めに 2.3mm の切りで下穴を開けザグリをして太さ 3.3mm 長さ 50mm の細ビスで固定します。 天板との接地面にボンドを塗ってクラップで圧着します。 足部分のみ油性ニスで塗装します。 チョークボード用の塗料で塗装します1回目塗りが取れてなかったですすみません全部で3回塗り重ねました 試し書きをしてみます。 黒板消しでも消えますがウエットティッシュの方が綺麗に消せました後日子どもたちに楽しく使っていただきましたご視聴いただきありがとうございます。